ご紹介ありがとうございます原宿表参道より参りました天空しなとやしでございます2年ぶりの素敵な舞台をご用意いただいたスタッフの皆様実行委員会そして商工会議所地元の皆様に心より感謝申し上げますこの難しい状況の中でございますが今日からまた一歩一歩歩んでいきたいと思いますお声は出していただくわけにいかないかと思いますが代わりに手拍子で応援いただけますと嬉しいですどうぞよろしくお願いいたします それでは参、ま、ります しししいでしたありがとうございました。<笑>